はい、どうも6代目です先ほど YouTube ネタにしてくれということでしょうポスターが届きましたびびーいやなんと私がちょこちょこお世話になっていたえびす FM でえびす FM でじゃないなえびす FM がスマホで聴けるようになりました無料アプリが配布されるそうですえー 災害時には緊急情報も聞けるということで、今から台風が来そうな雰囲気ですので、必要なのかなと思います。この動画の下の方に、エビス FM さんのリンクを貼っておきますので、ぜひ見ちゃってください。そして、スマホにアプリを入れて、どこでもかんでも聞けるよという状態にしましょう。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 これからもよろしくお願いします。六代目でした。